長谷園の新発見商品名はラーメン茶漬け私も新発見爆笑問題いやそこはハテナいらねえだろ爆笑豚骨鶏だしラーメンスープでラーメン茶漬け長谷園これが今話題のそば飯チャーハンです女子高生にキャキャ言われすいやそれキャキャ言われてキャーそば飯チャーハンそば飯チャーハンそんな女子高生見たことないけどねまあまあそば飯チャーハン誰の速く食えこのソースの匂いがたまらない長谷園そば飯チャーハンメニューいいろろ。 めんめんめんラーメン茶漬けラーチャラーチャラーメンスープでラーチャラーチャおいしいお茶漬けラーチャラーメン茶漬け長谷園ラーメン茶漬けラーチャラーチャラーメンスープでラーチャラーチャおいしいお茶漬けラーチャ<音声>ラーチャラーチャ ラ, ラ, ラ, ラーメン茶漬け長谷園ラーチャする 「ラーメン」「ラーチメン」ラーメン「ラーメンスープでラーメンラーメン」ラーメン「おいしいお茶漬けラーチャン」 バババババババババパリパリっと美味しい長谷園の「ばファ」で